解説音声担当のキリタンです今回は「ガンダムマーク2」制作のパート93になりますそれではご覧ください前回ここまでやりましたがずっと見ていたらいまいち気に食わなくなってきたので改めて作り変えようと思います 今度は十四分割にしてみます。角度も前回は五度でしたが、今回は十度にしてみました。R をつけて貼っていきます。 次は短冊状のパーツを作って内側に貼っていきます。まずは隙間になってる部分に貼っていきます。 続いてその間に貼っていきますこれで。 少し立体感が出てきましたね。次はひし形のパーツを作っていきます。 窓を斜めに切り落としておきますそれでは R をつけて貼っていきます ずらしながら順番に貼っていきますこうして現状こんな感じになりました